今年の暮らしを明るくしてくれた芸能人。3位、サンドウィッチマン。2位、ニシキ1位は、PGF 生命は20から79歳の男女を対象に、暮らしの総決算2022、と題した調査を実施した。今年の暮らしを明るくしてくれた芸能人を聞くと、1位は、アカシアさんまさんだった。2位、ニシキ3位、サンドウィッチマン。4位、 スノーマン、5位、川島名さんと続いた。スポーツ選手部門では、大谷翔平さんがダントツで1位を獲得。2位、村上宗高さん。3位、羽生ゆずるさん。4位、井上直也さん。久保武久さんと続いた。今年1年の、お財布事情を表す漢字トップ3は、現、無品。今年1年の、お財布事情を表す漢字を聞いたところ、 1位は、現、124人だった。回答者からは、値上げばかりでお金がどんどん減った、60代女性。物価の上がり幅が大きく、家計支出が多くなり、お小遣いが減った、60代男性といったコメントがあった。2位の、無、121人には、お金が足りない、20代男性や、お金がちょまらない、50代男性といった声が、3位の、品。 120人には、家計状態が悪くなった、60代男性、お金の面で我慢することが多かった、20代女性といった声が寄せられた。回答を男女別に見ると、男性では1位、む、2位、ひん、3位、げん、女性では1位、げん、2位、ひん、3位、くとなった。普段財布に入っている金額の平均額は、14,980 円。 ついで、普段、財布にいくらくらい入れているかと尋ねた。結果は、1万から1万5千円未満、26.1% と回答した人が最も多く、以降は、5千から1万円未満、18.2%、2から3万円未満、13.1% と続き、平均額は1万4980円だった。回答を年代別に見ると、 1万円未満の割合は30代以上では半数を下回ったのに対し20代では半数 53.6% を超えていた2万円以上の割合は20代では 19.8% にとどまり60代70代 39.5% と比べて約20ポイントの差があった男女エリア別に見ると 財布に入れている金額の平均は近畿の男性 21,610 円が突出して高かった。お金をかけて人生の満足度が上がったもの1位は旅行今年お金をかけたことで人生の満足度が上がったものについて質問したところ1位は旅行139人でかけた金額の平均は 14,683 円だった。続く2位は 家電78人でかけた金額の平均は 294,115 円。3位は車63人でかけた金額の平均は 3515,317 円となっていた。来年のトレンドワードは値上げ。4割の人が回答。最後に来年のトレンドワードになると思うものを聞いたところ値上げ。 39.4% と回答した人が圧倒的に多かった。以降はエニアス、円安 28.9%、コロナ第8波第9波 23.5%、ノーマスク 19.5%、コロナ収束 18.3% と続き、コロナ関連ワードが上位に複数上がっていた。青年代別に見ると30代女性では、 産後パパ育休 20.0%60 代70代女性ではオミクロン株対応ワクチン 31.0% が全体と比べて10ポイント以上高くなっていたまた20代30代女性ではノーマスク順に 24.5%25.5% と SDGs23.0% 25.0%。30代男性では、メタバース19、19.0% が全体と比べて5ポイント以上高かった。調査は10月5から6日、インターネットにて実施調査対象者はネットエイジアリサーチのモニター会員を募集団とする全国の20から79歳の男女。有効回答数は2000人。IT メディア、ビジネスオンライン。